こんにちは、アブロードです。今日はですね時間がない人のための時間を増やす3つのポイントについてお話ししていきます現代社会時間がないなぁとかこれやりたいのになかなか自分の時間が取れないなぁっていう人結構いませんか僕も会社員時代これやりたいなあれやりたいなと思いながらもあ飲み会があるしとか接待ゴルフがあるしとか銀行だったんですけどあこれもやりたいのに資格試験も取らないといけない勉強しないといけないしっていうのが結構ありましたそんな忙しい人時間がない人に向けて今日はお話ししています 僕のチャンネルではこうしたミニマルな生活だとかコスパ生活についてまとめてますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日お話しするのは時間がない人のための時間を増やす3つのポイント3つの決め事についてお話ししていきますこれを見た方があなるほどこうすれば時間が作れるなとかこうすることによって隙間時間だとか自分の時間を確保できるんだなというふうに思っていただいて実践して、えー、自分の人生だとか生活をより良くしていただければなというふうに思っています えー、今日はですね3つのポイントなんですけども何かっていうとまずはもういろいろと分業するとかあとは隙間時間だとかもういろいろ結構時間を作る方法って言われてると思うんですけども僕なりに経験だとか実践したことを踏まえてお話ししていこうと思いますまず1つ目、えー、ロボットや人に任せるって こ, とですこれ結構あの言われてることだと思うんですけども何かっていうとあの分業するっていう意味なんですよ 分業分業って僕のチャンネルではよく言ってるんですけどももう何かっていうと人やロボットに任せることですこれをうまく使うことによって自分の時間を確保します例えば、えー、僕が最近買ったモカちゃんっていうモカちゃんかモカちゃんっていうあのロボット掃除機がいるんですけどもこれ結構いいんですよ皆さんルンバって聞いたことあると思うんですけどもルンバと同じタイプの、えー、掃除機になってますでこんな感じで、えー、掃除してくれるんですけどもこれがすごく便利です 例えば単身で住まれてる方だとか掃除って結構大変じゃないですか掃除してるよとか掃除結構しないよっていう人もいると思うんですけどもこいつを使えばもう一瞬で、えー、掃除してくれます自分がいない時に例えば外出する時会社に行く時にそれをスイッチオンしてでそこからもう勝手に掃除してくれたりだとかっていうふうにもうちょっとしたゴミだとかあとは髪の毛だとかっていうのも全部きれいにしてくれるんでいいです で、えー、これ、なんかね、あの、ルンバって結構高いじゃないですか。5万5千だとかするんですよ。で、5万5千するのにわざわざね、掃除機に1万円かけてとか、5万円かけてっていうふうになると思うんですけども、えー、僕はその金額でずっとためらってました。で、5万円かけてもなーっていうのがあって、で、アマゾンとか調べていくと3万円とかするんですよね。そうなってくると、えー、買えないなっていう。 でちょよくよく調べてみると今1万円で買える、えー、ロボット掃除機が出てますそれがモカちゃん僕が持ってるモカちゃんなんですよでまあ試しに、まあ、買ってみるかとちょっとまあね掃除機なのに1万円するのに高いなと思って買ったんですけどそれがまあ良かったんですよ、えー、結構あの掃除機いいよっていうふうに言ってる人もいると思うんですけどもいいですやっぱり何がいいかってそのちょっとしたゴミをあのコロコロ 服だとかの埃を取るコロコロだとかあるじゃないですかとかクイックルワイパーみたいな感じで床を拭くやつで結構掃除してたんですけどもその時間がなくなりましたで時間を増やすっていうポイントでお話しするともうこういう何ていうんですかね掃除にかかる時間がなくなったんですよでデメリットを言うならそのロボット掃除機もう何てうんですか角っこが掃除できないんですよね角っこが掃除できないんで角は1週間に1回自分が拭く 程度で掃除しないといけないんですけどもそれ以外考えるとすごく掃除にかかる時間っていうのがもうゼロに等しくなりましたそれはポイントの一つですねでそういった意味でもロボットや人に任せるロボット掃除機を買って掃除を任せたり分業でいうと人に任せて人にやってもらうっていうふうにやるとすごく便利ですロボットや人に任せる自分の仕事自分がやりたいことをロボットや人に任せるというのはポイントです次二つ目のポイントなんですけど何かっていうと隙間時間を有効的に使うことです これ結構やられてる方も多いと思うんですけども僕も会社員時代隙間間の時間をかなり重視ししてました例えば僕が会社員時代銀行員時代にやってたことを言うと会社に行くまでに1時間半ぐらいの通勤時間がありました大体2時間ぐらいだったかな2時間か1時間半ぐらいあったんですけどもまず朝起きて車に乗って。 で駅について駅から電車に乗って徒歩で会社に行くっていうような流れだったんですけどその中でやっぱり車の時間と電車の時間と歩く時間っていうのがもう隙間時間だったんですよ。もうとりあえず歩くとりあえず運転するっていう時間が も, もったいなかったんで、えー、会社員時代は車で YouTube を聴きながらで、えー、通勤の電車の時間に資格試験の勉強をして。でで徒歩でより ままたた YouTube をを聞き流すということをやっていました僕のチャンネルでは YouTube を聞き流すとか YouTube で勉強するっていうことを推奨してるとかおすすめしてるんですけどもそういった意味でも聞く勉強っていうのはすごく便利かなというふうに思っています他にも、えー、通勤時間に k i n Kindle 読んだりだとか情報収集で YouTube とかあとはウェブサイトブログだとかを読んでたんですけどもそういった意味で情報収集の時間に隙間時間を使うっていうのはありですでこれが、まあ、隙間時間の使い方なんですけどももういろいろと えー、応用ができて僕があの学生時代にやってたのは通勤の時間に、えー、英語の勉強してましたもう英語のテキストをブツブツブツブツ音読するんですよも う, ちょっともう何て言うんですか変なやつだっ て, っていう風に見られるかもしれないんですけども、あのー、やっぱり音読することによって、えー、自分の、えー、音声を聞きながら、えー、アウトプットすることもできるんでそういった意味でも音読はいいなっていう風に思っていたりだとかあとは最近僕がおすすめしたあのノイズキャンセラーのえー 何だったっけエアポッツがあるじゃないですかそういった形でもう音を遮断して自分だけの世界を作って隙間時間を有効活用するっていうのも結構ポイントになってますそういった意味で隙間時間をいかに使うか隙間の時間を使うことによって自分がやりたいこと自分がやりたいことに使える時間を増やすっていうのはすごくポイントになってます2つ目は自分の時間を増やすために隙間時間を有効活用するってことでした3つ目 何かっていうと3つ目のポイントは選択肢を減らすことです選択肢を減らすって結構重要なんですけども皆さん結構やられてますか何かっていうとやっぱり日本人だとか海外の人でもそうですけど人って迷う時間 自, 自分が悩む時間っていうのを結構人生の中で大半を占めています例えば自分が着たい服を選ぶ時だとか今日の夕食何しようかな今日のお昼何食べようかな っていうにうに自分の選択をすする時にあれこれこ悩むんですよどうしよっかなああしよっかなでもこれがあったら嫌だなとか上司にこう言われたら嫌だなとかっていうふうにあれこれ悩む時間って結構もったいなくてでどうすべきかっていうとそういう悩む選択を減らすことですこれがなかなかできるようでできないというか抽象的で難しいんですけども僕で言うとあの服クローゼットに服があまりありません。 これは何でかっていうと自分が着たいものが何なのか着るべき時に何を着るべきかっていうのをもうセットでもう決めてるんで悩む時間を減らすことには何がいいかっていうとやっぱりその自分の選択時間 もう時短できるんで、例えば僕が昔服が好きだった時ってもう何百着と思ってて、で、その中からその時の組み合わせを何にしようかな、これにしようかな、明日はデートだからこれにしようかなっていうふうになんかいろいろ考えたりするわけですよね。その時間って、まあ、楽しいんですけどもったいなかったりしますよね。で、時短っていう部分でいくと、で、自分がえー忙しい時にそれができなかったりするとやっぱりストレスになってくるんで、そういった意味でもこういう時にはこれを着るとか。 えー、フォーマルなデートをするときにはフォーマルな格好をするだとかあとは商談のときにはこのスーツを着てとかでプライベートのときはもうそうやって着てっていう風にもう決めておくと簡単にいけちゃうんですよね例えばで言うと服ですけどそういった意味でもいろんな選択肢例えば朝はこれを食べるとか昼はこれを食べるっていう風にもう決めて直感で選ぶっていうのはすごく時短になるかなっていう風に思っています えー、そういった意味でミニマリストだとかミニマルな生活がいいよっていうふうにおすすめする理由の一つはこういった形で選択肢を減らすとで悩む時間を減らすもったいない時間を減らして自分の好きなことに使える時間を増やすっていう意味でミニマルを僕は推奨しているっていう意味です今日はですね時間を増やすための3つの方法についてどんどんどんどんまとめていきました皆さんいかがだったでしょうか 皆さんどういうふうに時間を使っていますか隙間時間とか使っていますかロボット掃除時期とか使っていますかノイズキャンセリングのイヤホンを使って自分の時間を作ったりだとかっていうふうにしていくと自分の時間を増やすことができるんじゃないかなというふうに思っています。で特に 服, の選ぶ服を選ぶ時間だとかで、スティーブ・ジョブスも昔あの T シャツとジーパンしか着ないっていうふうに言ってたりだとかっていうふうにあの悩む時間、 もうスティーブ・ジョブスじゃなくてもいいんですけど悩む時間を減らすために物を減らすとか悩む時間を減らすために服を決めるっていうふうにあらかじめ決めておくっていうのがすごく、えー、コスパ良く生活する上でポイントなのかなというふうに思います今日はですね3つのポイントをおすすめしました、えー、ロボットの、えー、掃除機だとか人に任せて分業することが1つ目と、えー、隙間時間を減らす 隙間時間を使うっていうことが2つ目とで3つ目には選択肢を減らして、えー、自分の悩む時間を減らすっていうことをお話ししてきました、えー、こういった形で僕はあのミニマルな生活したりだとかあの生活する上で生きていく上での選択肢を僕はこの動画で発信しています、えー、僕が会社員時代に色々と上司に何て言うんですか詰め寄られたりだとかこんな生活が あるんだなっていうのを知らなかったんで僕はもうこういう生き方もあるんだよっていう選択肢の一つを発信していますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ